はい、ええ、では改めましてえ井原と申しますよろしくお願いいたします。で、私からですね。まず、あの埋設というかですかね。えっ、ー、と、まあそのウェブアクセシビリティって、そもそも何なのかっていう話とまあ、なぜそれを企業が取り組むのかっていう話をまあ、手短にご紹介できればと思っております。で、あの、その後にまあその実際。じゃあその民間のウェブサイトでリニューアルに取り。 もう一つ障害者向けクラウドソーシングサービスというのがありましてそこでアクセシビリティチェックのメニューをこう作っていくという話がっています、はい、で私はフリー株式会社という会計ソフトとか人事労務給付計算とかそういったソフトウェアを作っている会社でデザイナーをしているものですであとはアクセシビリティ関係の書籍を執筆したり解約したりというのと人間中心設計専門家という UX デザイナーの資格 の補給、えー、啓発みたいなこともやっております。で、f r リー、D、社ではですね、えーと、一応少しだけ紹介すると、まああの、アクセシビリティにもちろん取り組んでおりまして、えー、全盲のエンジニアとともに、えー、そのプロダクトの製品の開発をするというのをやっております。で、そのスクリーンリーダー対応したりとか、えー、あと見えにくい、えー、コントラスト、色がはっきりしないところを改善したりというようなことを日々取り組んでおります。で、ウェブアクセシビリティの概論、まあ、あの、 第1部に出ていただいた方は、もうご存じなところもあると思うんですけど、手短にお話しさせていただきます。アクセシビリティというふうな形で、Google で画像検索すると、大体車い子マークが出てきます、まあ、こういうイメージで、わりとあの障害者、高齢者に対応すること、イコールアクセシビリティというイメージが強いというのは事実かなと思います、でもちろんその側面はあるんですが、一、えー、つ申し上げておきたいのは、私たちも一時的にはそういう状態になることもよくある。 私たちというのは者者ですね例えばあの私は子供によく眼鏡を壊されますで、えー、と周りが暗かったりとかあとサングラスをしなきゃいけないそういう時は割と視覚障害の状態に近いという状況になっていますで、えーまあ、検証になったり骨折したり怪我をしたりというような時に、まあ、体の一部は使えないこの状態ではつまりあの上司とかに障害があるという状態と、まあ、同じですであとは聴覚障害ですねあの電車の山手線とか、まあ 電車の広告でだい大体その動画の広告に字幕が入っていると思うんですがあれはまあよく考えると音が出せないからの字幕がついているんですよね。ということであれであのちゃんと情報が取得できているわけですけども、まあ、そういった状況によってまあ聴覚障害と同じような状態になっていることもあります。えー、まあそのようなことでですね、えー、と そ, のその一時的な障害というのは僕らもあの日々よく遭遇するものであるということは もう一つはやはり加齢によってその能力が変化していくんですけどもその 高, 齢者になる高齢者になるというかまあそのグラデーションなんですね急に高齢者になって急に障害をえに直面するわけではなくてだんだん能力が変わっていくとえその中でえ少しずつ使いにくくなっていきたいというようなことはまあやっぱり起きますでさらにえー周囲の状況によってまあえその行動も変化します えーはい、うちでは子どもが双子なんですけども双子が生まれた瞬間に双子用ベビーカーが必要になりそうすると車椅子が通れるところでしか通れなくなるんです、ね、車椅子の幅と双子用ベビーカーの幅が一緒だということを実は知ったんですけどそのことによってもギリギリ通れるというような形になってたりしますると、まあ、いうようなことでそのアクセシビリティというのは実は誰にもでも関係があることであるということが1つありますでそれに対するまあアプローチとしてよく言われるのがユニバーサルデザインというか ユニバーサル普遍的なということで、これはつまり一つのものがさまざまな状況で、なるべく多くの状況で使えるようなデザインをしようという思想であり、プロセスであります。で、こういったあの建築物とかハードウェアでのアプローチというのは、えー、例えばこういうものです。えー、階段がありますと。駅に階段がある。でこれは、えー、普通に歩ける人は登れます。しかし、えー、車椅子の人とベビーカーの人は登れません車椅子昇降機というのが横についている。 階段もあるとこれは、えー、階段として普通に使うこともできるし車いすの人がこの昇降機を使って登ることもできる、えー、ですがこのベビーカーは車いす昇降機に乗せることができますではどうするかというと、まあ、エレベーターという解決策がありますこれであれば全員が乗れて、えー、上下して目的地に着くことができる、まあ、ハードウェアのアプローチとしてはこういう形です、ね、しかし1つ課題があってこのハードウェアの形にやはりその解決策が、えー、制限されるというのがあります まあものはそのものでしかないといとうことなんです、ね、でじゃあ Web アクセシビリティはどうそのユニバーサル性を獲得しようとしているのかというと、えー、この第1部でご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、えー、ブラウザとかその支援技術と呼ばれるものでそもそもの見え方とか情報の伝え方自体を変えることができるとこれが、えー、そのハードウェアのものとは全然その実現方法が異なる上に、えー ユニバーサル性を非常に大きく獲得しているアプローチというところです代表的なのではそのスクリーンリーダーですね画面に見えているものを読み上げるという形で情報を得ることができますで PC にはまあそインストールするものもありますしスマートフォンで iOS とか Android であれば例えばそのボイスオーバートークバックと呼ばれるようなスクリーンリーダーが標準で入っていますでこれを今すぐ使うことができるそういう状態になります でああととと拡大鏡とかハイコントトラストモードというものがありますでこれは Windows の例ですが画面を一部拡大したりとかあと画面の Web、えー、ページに設定されている色そのものを無視して、えー、コントラストが高い色合いがはっきりしたものに取り替えるってことができるんですね、えー、そういったことで、えー、ちゃんと読める状態を作るってことも 他にもですね、えー、なんか画像がちょっと挟まっちゃってますが、まあ、展示ディスプレイというものがありまして、そのテキストで読み取るであろう内容をこう展示として出力したりとか、あとはまあ視線で入力したり、視線を送ることで画面のカーソルを動かして入力したりとか、あとはですね、ちょっと一般的な形とは違う、えー、ゲームセンターにあるようなボタンを、えー、配置したようなマウスとか、えー、そういったものもあります。そういったことで、まあ、さまざまな使い方ができるようになるというのが、まあ、ウェブの特徴です。 でこれを何が実現しているかというと、えー、これは実は HTML と、まあ、CSS ですねという仕組みがまあ JavaScript なんですが、まあ、主には HTML が実現しています。えー、Web アクセシビリティの根元、根幹というのはです、ね、この機械が読めるテキストということがあります。まず最も多くの人に伝わる表現というのはテキストなんですね。そのテキストに意味をつける、マークアップをするということによって、機械がその意味を解釈可能になります。そそうするとその意味 とテキストを持って、えー、別の形にして届けるということができるようになります、ねえー、これ小さくて見えないんであまり中身を読もうとしないでいったら大丈夫なんですけれども、えーえー、と黒い四角があってその見出しみたいのがあったり、えー、丸い、えー、黒丸があって、えー、小見出しになっていたり黒い点があって、えー、それが多分箇条書きっぽい感じを出しているというようなものがありますでこれは人間が見れば、えー、これは見出し大見出し小見出し箇条書きなんだなとわかるわけ これをどうするかというと、HML にします。で、えー、大見出しなので H1 という要素にする、大見出しは H2 という要素にする、リストは UL 要素の中に LI 要素として、過剰書きというマークアップをする。これによって機械が、あ、これ大見出しなんだな、まあ、レベル1見出し、レベル2見出し、えー、過剰書きなんだなと、まあ、こういうことがわかるんですねで。これをスクリーンリーダーーンダが それを読み上げることで、例えば見出しっていうふうに言ってくれるし、その見出しだけを取り出してジャンプしていくということであの、飛ばし読みをして、えー、例えばあの見えてる人が新聞の見出しを飛ばし読みして読みたいところに目を向けると、これと同じようなことがスクリーンリーダーでも可能になるというような仕組みになっていま機械が読めるようになることによって、さらにはですね、例えばその検索エンジン。 のクローラーですね検索エンジンに出すための情報を集めに来るこのクローラーにとっても情報が取得しやすくなりますでさらにその HTML の情報をスクレーピングという形ですねあの、まあ、その一部をこう機械が取ってきてまとめるとで別の形にするということで例えばこうカーリングという図書館情報の横断検索サイトがありますでこれが横断検索をして各図書館から蔵書の情報を引っ張ってこれるんですけどこれがなぜできているかというと その動書の情報が HTML として公開されているからなんですね。なのでそれを集めてきて検索システムとして作ることができる。でもう一つはのログ m というサービスです。これはですねあの動画を書き起こしてテキストとして提供しているサービスなんですね。でこれによってその動画の音声が聞こえないとか動画を見れないという状況でもまずそのテキストがで情報を取得することももちろんできますしそのテキストは検索にも引っかかるようになりますし、えー、さらにはですね、まあ あのそういったそのテキストでしか伝わらないという状況以外でも、えー、普通にその見えている人、聞こえる人でも、そのテキストを読みながら動画を見ることで、より理解が深まるというのもあるし、えー、さらに、えー、もっと早く内容を得る、まあ、そういったこともできるわけです。ということで、まあ、そのハードウェアのユニバーサルデザインとウェブアクセシビリティの大きな違いというのは、そのえー、コンテンツと入れ物をまあ分離しているということ。 でそのユーザー側がそれらをの使い方を変えることができる、まあ、そういうことによって、えー、多様な状況に対応できるっていうふうになってるのが Web アクセシビリティですでそういったものをあのこのようにすると、えー、そのアクセシビリティを確保できますよというのが、えー、この JISX8341 の3という規格によって、えー、記されていますで日本で、まあ、ウェブアクセシビリティを対応するというと基本的にはこの JIS 企画に 実, ですね、実に対応するということを、えー、案に示している場合が多いと考えますではです、ね、この Web アクセシビリティに、えー、なぜ企業が取り組むのかで大きく分けるとこう攻めの理由と守りの理由があるというふうに考えていますまず攻めの理由から、えー、その企業の Web 担当者に、えー、3年前ぐらいですかねアンケートを取った結果がありますでその中の理由の中中理由に、まずあの マーケティングにも効果的だからというのとウェブサイトの品質向上に役立つからという回答がありましたであの、まあ、つまりアクセシビリティに対応するということは単純にユーザーを取りこぼさなくなるということなんですねその多様な状況でもそのウェブサイトとかウェブアプリケーションが使えるようになるので、えー、多くの人にそれを使ってもらえるチャンスが作れるということですで実際その高齢者のインターネット利用率の増加 はまあ著しいものがありますこれちょっとグラフを読み上げると時間かかってしまうの で, 後であので資料は公開しますのでそちらをご覧いただければと思いますが、まあ、あのインターネット利用というのはもうどんどん、えー、誰もがやるようになっているしその中でのネットショッピング利用率というのも も, もちろん増加していますで特にあの障害者のインターネット利用率は非常に高いです、えー、なぜならその外に出にくいとか、えー、情報取得しにくいというものを解決してくれるものが Web だったりインターネットだったりするからです なので勢いそこ、えー、を使う利用率は非常に高くなるということが挙げられますでさらに、えー、先ほど一時的障害の話をさせていただきました、えー、つまり、えー、多くの人が、えー、どんな状況でも使えるようになっていくということは、えー、全体のユーザビリティです、ね、使いやすさが向上するということでもありますなので、えー、その先ほどの JIS とかあとそれの元になっている WCAG という国際規格でも、えー、冒頭のところで えー、全員のユーザビリティが向上するというふうに明言されていますなのであのウェブサイトのユーザビリティを改善するということをやっていると結果的にアクセシビリティへの対応もやっているケースが結構多いですなのでかなり重複する部分もありますでもう一つはあの先ほど第一部の石木さんのお話であの例えばここが見出しになったら私はもう少しこの出前館というところで、えー、注文してしまうかもしれないっていう話があったんですが えー、つまり使えないものと使えるものがあった場合使えるものをそのユーザーは使うようになりますであの相対的にまだ使えないものの方がやっぱり多いですだから現時点では、えー、使えるサイトがあればもうそこを使うようにやっぱりなっていきますし、えー、そこが使えたということであそこでの注文を繰り返すということもできるわけですから、まあ、ロイヤリティが上がっていくということが挙げられますので そのロ イ, ヤルロイヤルユーザーをま掴むという意味でも、えー、アクセシビリティは実はかなり意味があるんじゃないかというところです。まあ、そのようなことで、ですね効率よくまずビジネスを回していく下地になるという観点がま大きくあります、利用できる状況がま最大化されます、で機械損失が防げる、つまりこう全体のパイを広げられる、見落としてたパイというものをちゃんと獲得できるということですね。 でさらにそのアクセシビリティに対応するということが、まあ、それをガイドライン化して、テンプレート化して運用していくということになるので、結果的にその全体のウェブサイトとかウェブアプリケーションの運用コストの削減にもつながっていきます。それはあの企画っていう、ある制約に基づいたデザインをしていくということは、そういうガイドラインに沿っていくことで、まあ、それはテンプレート化していくということにあの流れとしてなるので、コストが下がります。でもう一つ、守りの理由です。 えー、その対応しなきゃいけない理由の中でグローバルスタンダードだから企業の社 会, 社会的責任だからという項目が挙げられています、えー、海外諸国でではです、ね、あの法律によるアクセシビリティの義務化というのはかなり進んでいます、えー、カナダの AODA とか、えー、韓国の障害者差別禁止法とかアメリカの ADA あとアメリカの ACAA これはあの航空会社に、まあ、特に、えー、特化したアクセシビリティの、えー、義務化の話ですで 特にですねアメリカであの、まあ、日本に入ってきているニュースだとアメリカの訴訟件数、えーえー、昨年がです、ね、2258件でしたこれはまあ私からしてもかなりそのショックというかですねこんなに訴訟があるんだというでしかもそ の, よそ の, よそのよ前の年2017年に比べるとです、ね、814件から2258件に増えている倍増以上しているということですねでしかもその著名な会社は大体訴えられているとい う, ような状況があり 例えばマクドナルドであったりアップルであったり、えー、ビヨンセのサイトであったり、えー、ドミノピザのサイトであったりこういったサイトで例えば買い物ができないとかコンテンツが得られないということであの訴訟が実際に起きていますそういう状況もあり、まあ、日本でも、えー、2016年に障害者差別解消法というのが施行されています、えー、これはですね2、あのーまあ、つあってまずその 差別は禁止しますということで、まずその、あなたは車椅子だから入れませんとか、えー、あなたは目が見えないから、えー、お部屋を貸すことはできませんとか、そういうのはそもそも禁止です、でもう一つはその合理的配慮ということで、例えばその情報があのこの音で伝えてるんだけれども、それは聞こえないので、私にもわかるように伝えてくださいという求めがあった場合は、その企業とか団体が合理的な範囲で、えー、ちゃんとそれに対応しなければいけないということが、えー、法律で定められています。 で役所は、えー、こういった不当な差別的な取り扱いや合理的配慮はどちらもしてはいけない、あの合理的配慮はしなければならない、ですが、えー、民間は現時点では、えー、その不当な差別的取り扱いはしてはいけないんですが、合理的配慮はするように努力というふうになっています、でここは正直あの、諸外国 の, あのそれを禁止するというものに比べて、ちょっと温度感が低いというのがま現状、ね。 で公共サイトにおいてはですねこのみんなの公共サイト運用ガイドラインというのがありましてでここで、まあ、そのアクセシビティ対応を2017年度中に、えー、その AA というですね、まあ、ある一定の基準まで持っていってくださいというガイドラインが出てきで、実際その結果はどうだったのかというのが今調査が入っていてその結果が公開されつつあるというような状況で、まあ、自治体に関して言うともうかなり待ったなしな状況にはなっていて民間もそれに追従して えー、アクセシビリティに対応する企業というのは増えてきています。ということで、えー、私からのお話は以上になります。で、えー、この後はあロクマさんから、じゃあ実際にその民間企業でアクセシビリティに対応したウェブサイトのリニューアルの事例をお話しさせていただきます。じゃあ引き続き